私たちのトークを聞いてる間はさすがに踊ったりね、うん、<笑>ライトを吹いたりできないので体が冷えてくると思います<笑>、えー、ここら辺でですねいま、ね、一の音楽を楽しんでいただきながら心の中からほっかりとしてもらいたいなと思いますじゃあラジモエ隊のみんなもステージの近くでここから登場する素敵なさっきはですねたるみのスターだったんですけども今度はあれね 地元 あ, あれあれね、うん、地元のスターが登場するようです。うんうん楽しみねあああ。そこで用意してはるよね。<笑><笑><笑>クリスマスにぴったりのね赤い衣装。まあ年中その衣装なんですけど。も。そ<笑>うや、ん、な。ちょっと雪がちらついてきたかな<笑><笑>どうかな。そう。ススえ雨雨じゃない雨じゃない。雪<笑><笑>に塗っとこうかなんからさ。<笑> それではこの方をご紹介したいと思います、うん、皆様大きな拍手でお迎えください地元新永田のスターサンタの衣装ではないおなじみの衣装での登場です鉄板、うん、小手之助さんですどうぞど う, ぞ<笑>どうこんばんはです鉄板<笑>、はい、小手之助でございます皆様寒いですけど頑張ってますか、えーはい、あ, ありがとうございま す, や い, い, ますいやー寒いね <笑>いつもより嬉しそうなのはんでですか<笑><笑>いつも嬉しいんだもん<笑>いやちょっと皆さんカメラ持ってる方この顔撮っておいてくださいね他のネットに当たってる写真と運命の差です<笑>そうだってこんなこんなええ状況読るんよ今日<笑><笑>なんかねあの赤いマントを着た女の子を従えてという感じ、うん、そうそうそ う, そう<笑><笑>いつもとえらい違いですやんそうですねええええええええええええええええええええええええ ね、雨かないや雨には負けないしねいやめっ違うねんあ雨来てない来てないはい大丈夫、はい、大丈夫、はい、さあテパンコテてんのすけさん、はい、ここで登場してですね少、えー、し寒くなってきたお客さんに温、はい、かい音楽を届けていただきたいんですけれどもどんな曲を今日はしてくださいます今日はですね佐喜史郎さんがですね最近の人は演歌歌わよかったでしょ、はい、なのに俺の1曲も演歌ですよお ね、皆さんし、嫉妬人はちょっとぐらいあるかもしれないという長田のね、長田といえばこんなもんですわ、ねうん、これ見たら分かるように定ね、鉄板の上でいや、鉄板増えちゃう前で<笑>上に置るから死んでもらうけど<笑>ああのおばちゃんがね、これ一食も焼くでしょはい、で ね, ねほんでそれを食べるのがお客さんですわ、はい、ほんでその両方歌ってソースよ、今夜もありがとうっていう気持ちで<笑>というかそういう曲ですね。 ですよ、今夜もありがと う, そ う, そ う, そう<笑>鉄人28号クリスマススペシャルライトアップ、うん、お届けする生演奏及び歌はなぜか歌謡曲と演歌ばかりというところでございますけれども、はいねはいえー、皆様のソウルに届くように、はい、新名方の名曲を歌っていただきましょう、はいえー、それではラジモイターは さっきみたいに下で楽しみますか後ろに立ててもいいけれどもどうするどっちでもいいかな横、横に行く横、横、や、は、すい横横、ねはい、下に行くとね、<笑>鉄テのライトアップも見れますんでねあそうそうはい。僕当たってる間、ライトアップ見てくださいよラジモエの皆さんもねは い, はいピカピカピカってやりますかねピカピカって<笑>じゃあ先にラジモエ隊のみんなはステージの袖の方、客席近くの方に移動してもらいましょうはいは うちも行く、まあ、行け、ね、行えっ、うち、ん、もいっちゃんってこてのすけさんとイベント一緒にしたりしたっけえ、うん、なんか、マラソンの後にご飯行って、うんそね、<笑><笑>そあ一応ねあの、応援も一緒にしてやんないですか。<笑> マラソンの応援を一緒にしたんですよってのっ普通でマラソンの応援のあとに一緒にごは入ってそれつけ出しやから楽しかったからね、うん、そのね、うんえー、この間、マラソンの応援も一緒にしたとその時はね鉄板チャチャチャ粉もんチャチャチャみたいなそうそうはい三さ ん, さんこって拍子をお届けしたんですけれども今日はこちらのステージから素敵な曲を届けていただきましょう、はい、じゃあ1曲目は私がご紹介しましょうか。そうですねはい、はい お待たたせいししました新永田の魂を歌う男、鉄板小手之助、1曲目は「ソースよ今夜もありがとう」。 お前はソースいっぱいかけて塗って、の中が全部ソースの味になったるの一番幸せないお前がーる時で作ってくれたよジャバジャバとソースかかることを悪いとはトープだ。せしてくれ、ソースらしわないわ、は生きていかれへん 「カルチャー」「今じゃありんぱなジャパンズビイード ソースに愛を感じる曲でしょあの長田ですからね皆さんねいろんなもんにソース入れますよ、ね、覚えて帰ってくださいよ今日豚汁言ってます何やったらソース入れ て, てみてください飲めませんようになりま す, <笑>いたますそんなことない美味しいですよソースは万能ですからね、えー、で私が歌う歌いのは大体ソースとか粉もんとかそういう歌ばっかりです、ね、次の曲これまたすごいですよ2年前 の, あのマラソンの応援さっき言ってましたでしょその時にできた曲で「琴スケ のバックになんと『コテザイル』っていうねあのダンサーが つ, ついたというね曲があります、えー、これがですね絶対聞いたことあると思うんですけどもこんなことは絶対口にしてはいけませんはいええー、<笑>あくまでも『じゅじゅゅゅコテイン』ですからねえー、今日はダンサーいませんので私一人でやりますけどこの前も一人でやりましたねえー、これね『バリットっていうライバースでもこれやったんですよ一人でね ね、なかなかむなしかったですよ<笑>ね、先月チキンジョージでもあこの時はねさすがにこの曲やらなかったんですわみんな知らんから<笑>、はい、で、今日は覚えて帰ってください重々固定<笑>はいこれ後ろにおるつもりで皆さん見えます後ろのガンサー見えるでしょはい 見, て 見, えるすよ見えてください 「甘口から口ちょいとずろいっぱわた <笑>今一個早終わりよった俺心の中がね<笑>皆さん寒いかい、はい、寒くないよしじゃああといとう1曲つきあってもらおう<笑>ねあのそうですよ寒いけどあの鉄人を見ていただいてまたひょっとしたらチカチカーなったりいろんな俺見えへんからね後ろ向いてないからねなのでここであの皆さんが元気に乗せるように すっご元気のレオスにパラード歌います<笑>、えー、この曲はですねなんとあの女方だけで売ってるんですよ CD を、ね、この2階にね CD ショップがあるんですけどもねそこだけで発売されてて他はどこ行っても買えないネットでも買えないしここでも買えない、ね、また行って買ってくださいよ「ね、コテマチロマン」という曲ですね、えー、副題がですね「ノーコテノーライフ」どっかで聞いたことあるようなね<笑> だけど、コテがなくては生きていけないというそういう曲ですんでね、コテの曲最後ですよ、この曲がね、またあの、僕の後、ラジオ舞が登場するので皆んなあっとでしょう、はい、歌いますわそれではそれでは、では聞いてくださいよ、皆さんゆっくりと聞いてくださいよ、元気ですよ。<笑><笑> すぐすぐ。 いねかから結構う<笑>ああう<笑>そうそうそうなですてやいやいやいや。<笑> この全部中舎で、よう頑張らはったと思うよ。あ、そう。はい。やっぱり年は取りたくないね<笑>。<笑>ちょっとね、体固まってんね、今日。どうしてもね、<笑>早終わりだから<笑><結構>、今日こう、来た来た来た来た、喋る気のない子。ボイスも出ないし<笑>。<笑><笑><笑><笑>そんに。さあ、楽しみましたか、こてのすけさんのライブ。楽しみました。<笑>お忙しそうです<笑>。<笑> けさんもですね、うん、あちらのヒーローカフェの方では今日ちょっとやっぱり冷え込むやろうということでうん、うん、<笑><笑> <CM> かラジマちゃんが食べているこの商品豚汁うどんと申しまして美味しい豚汁になんとおうどんがぴょこんと入っておりましてああ一粒で二度おいしいなのでワンコイン500円での販売になっております。す、はい、すごいですね<笑>今<だと><笑> ついてくるそんなないんですかえー、っと2つ頼んだら2つついていますよ珍しいそれは、はい、しかもねあのおうどんをこう持ち上げていただくとふうふうしなくても程よく冷めてまいりますので ね, ね、えー、やけどをすることなくお楽しみいただけると思いますはいこ、はいはい、てのすけさん今日はですね、はいはい、先ほどもご紹介したんですが、はい、ヒーローカフェの方では、えー、<笑> ズ, ズズズズズズって<笑>本気で食べてる<笑> ネタじゃない上がってきた時にりセンチは少なくなってるよねなかなかこういうのも珍しいよステージでうどん食べてるのを横でケンちゃん実況するっていう<笑>そうですよねこんだけ食べるやつは普通上がってこないんですけど、ね、上がってはくる、はい、でも食べ続けるというね、はいえー、そんな彼女が食べている豚汁うどん食べたくなってきたでしょ、はい、なってきたはい、そしてラジマちゃんにちなんだりんごのカクテルなんかもありますしかおりんロボにちなんだですね、はい えー、っとロボナミンというカクテルもオロナミンが入っているんですけども、ね、ソースはねお願いしたらどうかなもしかしたらオプションでつけてくれるかもしれませんぜぜひぜひの方もお楽しみください、はいはいはい、さあ帰るタイミングを逃した感ありありのこの方の体調のために私が今一度お名前をご紹介しましょう、はい 赤いステージ赤い衣装で歌い上げてくださいました新永田のソウルを歌う男鉄板小手助今一度大きな拍手お送りくださ い, あ り, いありがとうございますバイバイ<笑><笑>はい、持てるかなすますよ。はい、食べれるかな食べれないね<笑><笑><笑>一応 こ, こっち持っとこうかねは あど、どうしましょう食べるうどんうどんって言ってるやったしゃべるよちゃんと<笑>えいいの持ってんなけいちゃんあそうなんですよあのねえっと正直なこと言うとね電気の消し方が分からない<笑>なんかねあのねお押したんですよしそうしたらね長押 し, 長押しでもね色変わるこれで<笑>ほらあとで消しああ こっちの子がね、こっちの子がね、こうずっと押すじゃないですか、離すんですよ。ほらー、見えないんですよ。困りましたね。<笑>いはい、大丈夫ですか？大丈夫。丈夫はい、ランティス祭りって書いてあります。<笑><ーい><笑>す私たちの番組を陰で。 力強く支えている杉ちゃんの私物で す, すえースちゃん家に貸してくれるんだよあのこった食べてたからねとりあえず日本貸してくれたと思います、はい、うこれ上手く消えないんですよね<笑>あ消えたら<笑>まあいいですかねさあ今日のこの鉄人のライトアップなんですけれども私たちが立ってるステージ以外にもう一つステージあるのラジまちゃん知ってますえどういう意味ですか<笑><笑> <笑>えー、こちらの鉄人広場にはですね、私たちラジマエちゃんや四、うん、郎さんや小手之助さんが登場するこのステージと、うん、もう1つ何やらステージがあるの知ってますえあの次の次とこですか<笑>あそうですすかそうよ<笑>味気ない反応でしたけど、ね、<笑>さああちらの方でですね、寂しくポーズをとっている方も我々の仲間の1人ではあるんですけれども誰たん<笑>はいそうですね<笑> は<笑>ですね。あちらにツリーと一緒に小さなステージご用意しています。あちらの上に立つとですね。前にあるあの照明が顔に当たって。あの？ こういうライトアップとかの写真を撮ると、うん、自分の顔真っ黒に写ってしまったりするでしょう。で、フラッシュたくと顔は綺麗に写るけどライトアップが綺麗に写らなかったりするでしょ、はいはい、<笑>なのでね、うん、あそこにねお顔も鉄人も<笑>うん綺麗に写るよっていうねどうした<笑><笑>どうした<笑><笑>うち悪ことした撃<笑>っても響かへん感じがする<笑><笑><いや><笑> わ, かかわかったわかったわかったあれは逆光になるから あれやけど、そこに行ったら写るよってことです。ょそうクリスマスの素敵な写真が撮れるよというステージの方も設けています。へへ<笑><笑>後で私たちも撮りに行ましょうあ、撮るとそうです、そうです。はい、ぜひぜひとんじるうどんを食べながらあちらのステージでも写真を撮りたいと思います。皆さんもね、えー、今日の素敵な思い出の一枚、あちらのステージもご利用ください。うん、うん。いいですかえ、うん。ええへ<笑><笑>